今日はレピフェスに参加をしてくれる夏つみかんちゃんとトークライブだぜイエーイ<笑>イエーイこんばんは<笑><笑>ありがとうございます今回出演してくださってありがとうございます私夏みかんさんは初めて拝見したのが三角広場あはいあ、はい、思い出しました<笑>一緒にいた 仲間からあれ夏みかんさんだよって言われてえぇーと<笑><笑>で、ね、あの時に私もブルーとかなんかの伴奏をされてるのがあさぴさんかなって気になりつつ、うん、<笑>ちょっと発揮しちゃう勇気がなくてそうそうあー<笑>ってなりながら<笑><笑><笑>ああのこの間ね私神戸でワンマンライブをした時にちょっと前に 夏みかんさんやってらっしゃってはいやってましたミーティホールですねはいはいその時、はい、お名前が夏みかんさんじゃなくてそう中村夏みっていう本名の時と夏みかんの時があるんでちょっとややこしいですけど、はい、その活動名を変えてるのって何かありますか、はい、なんかあそうですねあの YouTube のチャンネルを私二つ持ってるんですけどもはいはい、はい オリジナル曲ばっかり上げてる方の、えー、とチャンネルが「中村夏実チャンネル」っていって、うんうん、であともう一つのストピーとかあと普段配信とか、うん、カバー曲を割と中心に上げてるチャンネルの方が「あの夏実感」っていう名前で動画を。 とわせてまして。なるほど、そういうわけか。あ、ま、私もそっか。はい、私も YouTube 活動は朝ピーでやってるけど、結局カッコで朝香智子って書いてるから<笑>。そうですよね。私は本当夏みかんさんとね、あの数回お話しさせていただいてる中で、はい、実はめっちゃ近いところでつながってたのが、<笑>あの私の大学の後輩と夏みかんさんが実は師弟関係にあったっていう。<笑>い 狭いなぁと思ってそうだってたよね、もうびっくりしましま夏みかんさんはもう小さい頃から音楽をやる人になりたいって思ってらっしゃったんですかそうですね私ヤマハにずっとちっちゃい頃から通ってたんですけどもピアノとか作曲とかがもう一番楽しくて好きであのずっとやっていきたいなっていうふうに思ってました。うん なんと、私もヤマハでしたよ<笑>あ、もうまたこれまた偶然そうなんですよヤマハの幼児科から行ってジュニア科ちょっと行って、はい、ジュニア専門科に行ってはいだから JOC とかも出てまし た, ああれも出てましたそねあっ意外とやっぱ J 線上がり多いのかもな<笑> 作曲をされる時って方法ってどんな感じですかそうです、ね、あの私も結構こうなんだろうビジュアルからこうあの音楽が浮かぶタイプだったりするので う, ん、こう綺麗な景色を見たりとかう界、ん、観、うん、に行ってなんかすごい美意識が高まってる時とかそういう時に結構曲が浮かびやすいなって思います。なんかそれ わかる作られた曲を、はい、今 YouTube に上げてらっしゃるじゃないですかあと、はい、何曲かちょっと見させていただいたんですけど、はい、なんか絵が見えるなと思って多分何か何かをイメージしながら作ってらっしゃるんだろうなっていうのをあ本当ですかスターってきました<笑>あ嬉しいです<笑>割と私ってなんかこうこの曲何色っぽいとか、うん あったりするんですけど。あ、はい、あー。そんなのとかあります。めっちゃあります。メモカラーみたいなのが全部。決まってて。なんかあの、キーごとに決まってたりしません。自分の中で、これ何色みたいな。はい、あの、あります。G ーの聞って、何色っぽいですか、うん。私は、あの。空色っぽい感じのイメージです。同じー。 めっちゃ水色よりは少し青色の濃い方に寄ったぐらいかなあそうですね、私もそんな感じですはい、あの、しっかりしたうん、うんた、青空スパンみたいな感じの<笑><笑>そう、だからなんかすごい気持ちのいい青空の曲を書こうってなるとキーが字になること多いです、私わかりますなんかちょっと爽やかな曲書きたい時とかっていうねそうそうそうそ う, そう<笑> 色味のなんか印象が近そうそうですね色、はい、でキーを私はすごい決めてたところがあるのでなんかこの話が通じるのすごく嬉しいああ、うん、<笑><笑>本当ですね、うん、<笑>キーとかでもう色が 色のイメージがあるのがもう普通だと思ってたら、あみんななんかないんだと思って。そうそうそう、同じ作曲の人でも分かってくれなかったりとかがやっぱあったので、う<笑>ん、あここにいらっしゃった。<笑>やっと も, もうなんかすごいやっと出会えたって感じ。<笑>本当にー。<笑>なんか。 夏みかんさんから私に聞きたい聞いてみたいこととかってありますかそうですねえー、っとあの私 あ, のあさぴさんのオリジナル曲の「あのコスタ」って曲すごい好きなんですけどもあ の, あの曲を作った時のエピソードとかイメージとかそうものがすごいあの聞きたいです。 あの曲はなんかほんとラテン調の曲書いてみたいなと思って行った時でブラジルピアニストの今井亮太郎さんって方がいらっしゃってベースのあのノリとかがすごいかっこいいなって思って私もああいう曲いっぺんか身を見まねて書いてみたいなって思ったのが一番最初の衝動で「ポスタ」ってあのスペイン語で「海岸」っていう意味なんですけどまあ湘南のエリアのこの海岸のね夏の 情熱的な恋の駆け引きみたいな。そ う, そうそうそう、なんかそんなイメージで書いてましたね。コスター好きって言ってもらえるのすごく嬉しいです。ああ、本当ですか。よかったです。ああ、なんかとかもめちゃめちゃかっこよくて、憧れますね。あ, ありがとうございます。<笑>どうしよう、なんか曲リレーとかしてみます。<笑> 水 で, <笑>で。コード進行。揃えて。はい。なんかやってみましょうか、はい。あ、いいですね。はい。ね、せっかくお互いコンポーザーピアニストなので<笑>。<笑>いきなりそんな即興ができるのかみたいな<笑>。キー何がいいですか<笑>。えっと、じゃあ、じゃあ、さっき空っぽいって言ってた、えー、っと。 あとはーい。 間違った<笑>、うん じゃあ、終わりまーす。はい、<笑><笑>カノンコード無適説<笑><笑>でも、あのキラキラしてた<笑>。いい感じ<笑>。 感じでしたね、いやでもなんか作曲リレーみたいなのも ね, です ね, ねなんか今これあのカノンコードで区切ってやったけどなんかいろいろこ う,、はい、こうもっとお互いで条件出し合いながらとか面白そう。やりたちょっと今回は編集動画になっちゃったからこれができないけどちょっと新しいマシン来たらちょっと。うん いや本当にレピフェスがね、もう20日に迫っている感じですけれども、うん、めっちゃ楽しみにしてます、私も、<笑>あの拝見させていただきますので。いやあ、もう、こちらこそ、あの楽しみに。はい 今日は本当ありがとうございます。いっぱいお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます。楽しかったです。十二月20日のレピフェス、当日もよろしくお願いします。じゃあ、夏にかんさん、またまたー。<笑>